私の左整体麻痺の動画の中に、左半開神経麻痺の費用と経過についてコメントがございましたので、お話をさせていただきます。私については、2018年1月15日に、左整体麻痺を発症し、頭部から胸部にかけて、悪性腫瘍や、 動脈瘤などの所見はなく単純ヘルペスウイルス感染が原因だろうということではっきりした原因の特定はできていません私については2019年3月12日に受診をし正常だった右側の声帯も不規則に動き 言語療法士さんのサポートを受けながら2019年の12月24日の日に手術が決まりました私については右側の声帯が安定するまでに時間がかかったためリハビリや検査で約15万4千円かかりました もしも同じ1型甲状軟骨形成術をされる場合は手術は局所麻酔による意識がある状態で行われます当日から水分などを飲むことができますが手術直後から7日間は絶対に 声を出してはいけません。ですので、ホワイトボードなどで文字を書いてコミュニケーションをする必要性があります。また、費用については、所得や健康保険証などによって異なると思います。事前に 保険証の内容をご確認していただき入院前に限度額認定証の手続きをしていると退院時の費用は安くて済みます私については9日間入院し病院が全室個室であったこともあり 約20万くらい費用としてかかりました。病院によって治療方針や入院の日数入院の費用が異なる場合がございます。詳しくはかかりつけの病院にご相談をしてみてくださいね。 もしすでに生命保険などに加入されている場合は入院と手術によって給付金が出ると思います私については生命保険に加入をしていましたので入院日数分の給付金が生命保険の会社から 手当として出ました手術をしてからしばらくは定期受診に行く必要性がありますが現在は年に1回の定期受診で大丈夫な状態になりました今のところ整体は完全に閉まるようになり 息漏れをしていた状態が手術によって良くなっています私については看護師で手術室でも働いた経験がありましたのであまり不安はありませんでしたただ声が出ないこと ととても辛いと思い思ます一日も早く治ることを心からお祈り申し上げます。では失礼いたします。